うございますラスカルでございます本日はですねというか本日もですねネバネバのものが食べたくて買っちゃったんですよはいそれがねいやこちらわら納豆のふくふく5本ほどね買ったんですよ1本が 300g ぐらいあるらしいんで全部納豆で 1.5kg めっちゃあるんですけど<笑>それをね今日もね衣装のご飯と一緒にいろいろとねトッピングも買ってきたので 合わせながら楽しんはいということで今日もまたねこのお米さんからお米さんから始まりたいと思います<笑>うーんやった、えー、よこったよいはいはい今日もちょっときれいに炊けてますんでまずねこれを崩していきましょうやっぱり毎回思いますけどっってめっちゃ多いすよね<笑>これだけで 3.56kg あるんだもんなそりゃ多いな よいしょ。で、次にこの納豆さんをかき混ぜるためにね、一旦全部このボウルに出していきます。で、納豆の粒はこんな感じで、結構小粒タイプですね。5袋すべて出すとこんな感じでございます。めっちゃあります。<笑> 1.5kg。じゃあまずこれ、一旦混ぜていきましょうかね。いや、マジ折れそうなんだよ、菜箸。やば。そしたら、お醤油、ここに入れちゃって、 ごめんなさい、今日ね、からし買い忘れました<笑>。納豆はこんな感じで。そしたらご飯の方にね、納豆を乗せていっちゃいます。はい、はい。いやこう見るとめっちゃ、めっちゃあるな、納豆。じ<笑>ゃあ今、納豆が乗せ終わってね、こんな感じでございます。ここに、この刻み万能ネギ。で、ここに、この温泉卵も。にんにんよっ はい、はいっと今ねこんな感じで納豆丼が完成いたしましたいろいろね今日はトッピングも用意してありますのでそちらと合わせて向こうの部屋で食べていきますはいということで今こっちの部屋に移ってまいりましたいろいろねトッピングも準備してお味噌汁も今日は用意しましたこんなラインナップで今日はお届けしてまいりますということでいただきますなっ とうとご飯のこのこんな感じでございますめっちゃうまそうよいしょあうまこの納豆この納豆めっちゃうまい うんうまなんかねその納豆独特の臭みっていうのは少ないかも何からネットに書いてあったんですけどその藁の効果でなんかねその匂いの元を藁がね吸収したりとか放出してくれるらしくて結構ね苦手な人でも食べやすい納豆らしいんですよねでも豆のね味はしっかりしてるんでめちゃめちゃうまい うんうん、やっぱり驚くことに結構ね醤油入れたんですけどこんだけ量あるんで全然醤油の味がほぼしない。<笑>うん、というか多分納豆のね風味が濃いから余計にそう感じるのかも。う ん, うん、うん 汁物が欲しい汁物が熱いあっあうあこの納豆めっちゃうまい<笑>うんあわらってこんなうまいんだ知らなかった<笑> そしたらこの温玉ちゃんも割っていきましょうこれ一個うわうまそううんうーんうーんうめやっぱ卵と納豆って相性いいですよねうんうんうん ほんとも割っちゃおう、これ割っちゃおう、これ。うん。うまあ。うん。ああ、幸せだ。<笑>幸せー。 食べたかったものが食べられてなおかつそれがうまいってい最高に幸せですよね<笑>、はあ、いいねうまいよ、うん、でもそろそろちょっとずつ味変をまずねメカブちゃんでございます第一品はメカブといやっと ネバネバコンビは絶対にうまいう<笑>うんうん、うん、はいはいはいはい間違いないねうまいね<笑>うんうまっ次どうしようかな次うーんしなこの次はキムチかなキムチキムチ キムナットもねこれ間違いないので<笑>うまそううんあうまいわはっ<笑> キムチのピリッとした辛みでね味に締まりもつきますしまたねこの食感のアクセントがいいですね<笑><笑>続いてはねこちらとろろでございますまたね、こちらもネネバネバコンビの 掛け合わせでございます。はいはい。うわ、うまそう。いやこれはこれはうまいに決まってるよね。いい<笑><笑>はいはい。うまいね。 食感もそうですけどこのとろろの甘みがねいいこれがいい<笑>うんじゃあ今用意してるのが最後かなツナでございますまあこれはノンオイルなんで、まあ、ちょっと水煮みたいな感じなんですけど、はい、はいはいはい。でここにまず醤油とマヨネーズを<笑> <笑>これ多分最強の最強のデブ飯だと思うんですよね<笑>はい<笑>今までのこのトッピングに関しては納豆メカブノンとか納豆 納豆の方がねもう確実にメインみたいな香りとか味わいなんですけどツナの方はもう対等というかもうむしろちょっとツナの方が主張強いんじゃないかなってぐらいですねツナ納豆丼って感じですこっちは<笑>うんうまい うまいですけど今回ねあの水煮缶を使ってるのでツナもね普通のオイル漬けに比べたらちょっとねクセが強いので納豆とツナで香りがねちょっと強すぎるかもしれないですこれは多分普通のツナの方がうまいですねうんじゃあそろそろこの子もいっちゃいましょうか<笑><笑> ダバダバダうま、ん、あ、うんうんうん。ちょっともうそろそろなくなりそうなんでねこの生卵を投入していきます あの納豆が一番っすね僕はアレンジの中ではこれが一番うまいっす<笑>うめっでもさすがにね納豆ご飯こんだけツルツル入るとは言っても 5キロプラストッピングのこの納豆丼にね1リッターのお味噌汁はお腹いっぱいになるわさすがにね<笑>うんうんうんうん いやーめっちゃお腹いっぱいでございます<笑>ごちそうさまでした<笑>はいということでね今納豆丼の方が完食いたしましたさすがにね 5kg 多かった<笑>でもねあの初めてのわら納豆だったんですけどいわゆるあの納豆がダメっていう人 の, その納豆臭さっていうのが結構ね和らいでてとても食べやすかったです まあ、個人的にはご飯に合わせるんだったら、もうちょっとね、納豆っぽくてもいいかなって気はするんですけど、お豆の香りとか旨味が結構強いんで、納豆だけで食べるのであれば、めちゃめちゃ美味しい納豆でございました。ぜひね、気になった方はネットで調べて購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね